演武開演、どうも。私の徒然れれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで、本日は。ちら。チャンネル登録よろしくお願いします。ちら。業務スエットは、あの、カニあり乾燥のスエ食べたいと思います。んどんな感じなのかなここ。夏目は前、チョその前で食べたことあるんですが、それとはまた違うのかな。カあるとか食べてタイプ。 中身はこんな感じですね。もう中身出ちゃってる。では、気にならないうにいただきます。おお。以前に食べたクコの実と比べると、果肉が大きめで食べやすいのですが。 やはりちょっと漢方なのでな好みが分かれるような味です甘いでもなく甘酸っぱいでもなくかて苦いでもないそして種が入っているのでちょっと種を出す手間があって食べづらかったり、まあ、食べても支障はないのかもしれません前回の好みと比べると一生いったようなる感じがしますので、ね、こちらもこちらの点数とさせていただきます漢方いっすねそれでは卒業の